百周武道具店の動画。多分めちゃくちゃいっぱい、めちゃくちゃいっぱい。これがニューヨークタイムス世界、わ本当にい っ, い, いっぱい。初めてこんなの。わいっぱい。いっぱいだ。しましたな。 来ました、ね、こここここれよこれよこれニューヨーク・タイムズのホームページに載ってた写真でもここまで行くまでに危険がいっぱいですだから本当トよく注意して注意して行きましょうこれをね持っていくわけだね来客カウント中だってライバルは吉野の桜か死雲で山あそうそう死雲で山死雲出山って正確には死雲出山っていう場所<笑>説明しやすいでも。<笑>ここどこって何るか。 しないこれほらほら、見て見て、見て、入ってるでしょ、イノシシ注意、全ジじゃ、ワイルドボア、めちゃくちゃ怒ってるからね、こんなの出てくるから、めちゃくちゃ危険、だけど、テンテは大丈夫、これがあるから、どういうこと<笑>一発。一発<笑> イノシシ目打ってくるでしょイノシシ目打ってきたら、それを返し道で一発でした。<笑>イノシシもしない持ってる。<笑>いやシシない持ってる。<笑>たまにイノシシ、上段のイノシシとか。以上<笑>。あ、と何がいるかな。この間来た時は、あの、ここで。何、あれ、タ ヌ, タ ヌ, キ, タ ヌ, キ, タヌキもかかってきた。そぶりかかってきた。狸も来てるんだよね、あいつらね。イノシシが、ちょっと来てますね。ご注意ください。なんだったら、ちょっと待ってるイノシシ。<笑>構えて待っも。<笑>ちょっと見たいって。<笑> こ, こにもほら落石注意が出たこれも当然落石もかかって落石っくるでし ょ, くでしょ足さばきそこは足さばきすり足でつ り, り足でつり足でさ す, りすこっちじゃあなでしょ違うよちっちゃい穴が来ちう違うこれとの傾きがぴゅっと飛び出してくるからじゃあモグラが出てく る, もぐらが出てくる<笑>これをデコテの要領で ポンポンとか遠いな。もう二時間ぐらい歩いてるよ、ね。<笑>出た。カサカサって言わなかった。カサカサって言わなかった。うぐいス。ウグイス。ウグイス。鳥。ウグイス。この桜に見とれてると大変な目に遭うから。ほらほら見てみろ。この桜。おお。綺麗でしょ。すごい。 うん、それそれ取っていかないと人がいっぱいいるから。あ、見ろほろネギネギ食べ放題。違うよ。スバキがそこあるじゃないかな。うん。スバキオイルを室内に塗るとすごいいいんだって、うん。どうやって？スバキのこれ花あるでしょ。うん、花をこう200個ぐらい集めて、ギュッってやって出た汁を、うん。え、お花の油なの？違うの？ <笑>うわあすごい見てあっち海だよこれがニューヨークタイムズ世界第7位多分あの車中泊の動画のおかげだと思うけど<笑>そうアジサイはこうなるアジサイああ こ, こ, こ, この感じこの感じこの感じねこれがアジサイと思うよこっちだからアジサイが<笑><笑><笑>こういう感じでね<笑>見てほらこれ 水沼と伊能先生が水まいたと、これがまあ新しくできた道場、ね、剣道の道場です。<笑>武道館。どうして？新しい武道館です、ね。<笑>うわ、すごい。このここの武道館はね、二、まあ、階が剣道場で、一階が、えー、柔道場もちろん、まあ一階トイレなんだけど。<笑> ほん つ, <笑>つぶつぶが花びら花びらが入って<笑>つぶつぶでしょ見てこの急な坂昔はよくここ転がったもんです僕らが小学校の頃、はい、転がって、えー、上がってきた人数が足りないん で, <笑>でそいつら足りないやつだけ、まあ、生き残りだからが危ないよそっち危ないね<笑> まあ一言で言うとイノシシとネギの山。違う。違う<笑>百州ブドウ店はもうちょうどその海のそっち側にあります。あそこお店。違うか。<笑>あの近くに先生がいるから。前県度車中泊でやってやたじゃん<笑>。やったっけ。やったよ。先生こんにちは。こっちだ。はい。先生こっち。先生こんにちは。あ、お金が入ってる。えー、これがまあ市内の始まりですね。でこれが麺。 これが麺麺形してますね。でこれパカッとこう紐を引っ張ると開くんだけど、開くと鳩が出てきます。1時間に1回ね。ポポ、これ時計時計です。鳩時計です、ね、何が出てくる？あそこまた鳩が出てきます。<笑>ちっちゃくない。<笑>あなかなか無理やり出てくる鳩が。これ上どうなって？これ上はね。 みんなな覚えてるかな映画でサウンド・オブ・ミュージックっていうのがあったんだけど、うん、その大草原がここですねここ<笑>サウンド・オブ・ミュージック<笑>マリアが歌ってたのはここ こ, こ, こ, こういう感じアルプス山脈はどこに<笑>あれはサンキ山脈ですねほん<笑><笑>最初のねオープニングのそうあの今回前の2本目のビデオなんだけど<笑> 1本目のビデオからた確かに2週間ぐらい間が空いてるの そろそろ3週間三週間ねこもってたんですよ山にこの山にこもってあのー、さっきのイノシシ の, の練習してたから<笑>これを毎日やってたからちょっ と, と動画できなかった、まあ、練習した結果がさっきのあの程度ですよはい2番目いきますか<笑> 2番目いきますか2番目張り切ってどうぞ<笑>次は遠間遠間いきます 遠間は一足一頭、さっきやった一足一頭よりも遠い間のことを遠まっています。ここも遠間らしい、ここも遠間らしい、ここも遠間。一足一頭よりも遠ければ遠間。すなわち、一歩入っても当たらない、まだ届かない距離のことを遠まっています。言い方変えると間合いを切ってるっていう状態ですね。みんな剣道やるときに最初尊挙します。しゃがんで尊挙。 立ち上がった時の相手との距離っていうのは 2.8 メートル決まってます。だいたい開始線があるからね。その時は必ずね、遠間になってるはずなんでしょう。開始線立ち上がって一足一刀。絶対ないです。開始線立ち上がったら遠間。剣道は必ず遠間からスタートなんです。じゃあ遠間の時は何をするか。遠間の時やることは一つだけです。遠間っていうのは一歩入っても当たらないんでしょ 一歩入っても届かないです。絶対届かない。それが遠間だから。じゃあ一歩入っても当たる距離、一足一刀まで、 入るんですよ。遠間の時は一足一刀までは入る。このことだけ考えてください。遠間の時は打たなくてどうせ届かないんだから。届かないんだから、なんとかして一足一刀のところまで入る。このことだけを考える場合なんです。ここまで大丈夫ついてきてるじゃあもうちょっと突っ込んでみますね。遠間の時っていうのは、このまま打ってもどうせ当たらない距離なんですよ。遠すぎるから。だから打たない。何を考えるか。一つだけ。一歩入れば当たる距離。一足一刀に 入ることだけを考えればいいんです。じゃあ、こっからですよ。行きますよ。自分は、遠間から、一足一等に入りたい。相手もね、同じこと考えてるんですよ。相手も同じこと考えてる。相手だって、一足一等に入りたいんですよ。だから、ここが難しいの、剣道って。遠間の時は、一足一等に、相手よりも有利なように、真ん中をぐっと、 先に入る。これが遠間の時にやることなんですよ。このビデオの一番最初で説明した自分がね、今どの前にいるのか、これ分かるようにならないといけない。自分が今遠間にいるのか、一足一頭の周りにいるのか、近間にいるのか、これ分かるようにならないといけないっていうのはまさにこういうことなんですよ。遠間、今一歩入ったとしても届かない距離にいるんだから、今は打つ時じゃないんです。遠間の時は一足一頭まで相手より先に有利に入ること。 だけを考える、まあ、なんです。だからいつも基本稽古大きいん打ちやってるよね。一歩入ってメーン。一歩入ってメーン。この一歩入ってって何なのかっていうと、まさにこれなのよ。遠間から一足一歩まで入るっていう、この練習をしてるわけ。遠間から一歩入ってめーん 遠間から一歩入入っって、一足一まで入って、足までーんこれもみんな何百本ってやってると思うんだけど、必ずスタートは遠間なんです。これを、だらだらいい加減に、例えば、一足行ってるところから、さらにこっから一歩入ってめーこっから一歩入ってめーとか、近間のとこから一歩入ってめーとかやってると、この意味がね、全然なくなっちゃうの。必ず剣道は必ずよ、遠間。遠間から、 一歩入って一足一投入ってここまで来れば一足一投っていうのは一歩入れば届くんでしょだから一足一投まで入ってメ、ね、ーンこの練習をしてるってことなんですよね。ねはい次じゃあ遠間の時のまとめね遠間の時っていうのは打ってっても当たりません当たらない打たなくていいんです打たなくていいのその代わりに遠間から一足一投に入ることだけを考えましょうそしてその練習っていうのはもうみんな普段からやってるんだよそれをただ間合いを意識するだけで十分っていう話でした じゃあ最後、近間行きましょう。近間っていうのは、最初にやった一足一刀よりも、近い距離、近い距離。例えば、この中りと中りとかね、この辺はもう近間って言います。近間は何かというと、一番危ない距離なんです。それで近間がなんで危ないかっていうと、近間っていうのは自分も相手も、いつでも打てる距離なんですよ。だから危ない。そしてよく考えてね、確か一足一刀の時っていうのは、一歩踏み込めば当たるんだから、一歩下がれば、 かわせてたじゃない。かわせてたでしょ近間は違うの。近間は、一歩下がったら、ほら一歩下がったら、一足一刀になっちゃう。相手の一足一刀になって、完璧にパコン打たれちゃう。ということは、近間まれ構えてるときによ、近間まれ構えてるときに、不用意に下がるっていうのが一番危ないんだよね。近間まれ構えてるとき、不用意に下がる。相手の一足一刀になる。バコンこうなります。危ない。 じゃあ、近間の時は何をするか。近間の時は気を抜かないでください。理由はさっきお話した通り、気を抜かない。近間の時は要注意。一番危ないです。一歩下がっても相手の打ちを避けることはできません。不要意に下がらない。そして、もう一つだけ、ポイントとしては、近間っていうのはね、どうしたって一足一刀より近いから、元打ちになっちゃうんですよ。打ちたいところで打てない。この辺で 打, 打ってしまう。だから、踏み込みを小さくします。いつもこんだけ踏み込んでるんだったら、それを半分ぐらい。半分の足です。 半分の足そんな大きくバーン何でも何でも大きくやるんじゃなくて半分ぐらいの足でちょうどいいところを当たります普段の基本稽古だとちゃんと遠間から一足一刀まで入ってメーン一足一刀まで入ってメーンできてるのに試合になると急にとんでもない間合いから。 ここだと絶対当たんないだろうっていう遠間からいきなりメインを打って出ちゃう。これなんでかっていうと、普段の稽古っていうのはもうお互いの間合いが分かってんだよね。こいつここから打ってくるだろうっていうのは分かってるわけ。だからうまくできるんだけど、初めての相手、試合とかで初めての相手だと、どっから打ってくるか分かんないわけ。分かんないから、こっちも普段絶対こんなとこから打たないであろうところから、もう届かないのに出ちゃう。姿勢も崩れちゃう。怖いからなんですよ。怖いから。だからこれどうやったら治るかっていうと、 たとえ試合といえど、遠間の時は、こっちも打ってっても当たんないし、向こうも当たんないんだから、とにかく自分の一足一投まで入ることだけ考える。相手もどうせ届かないんだから大丈夫。自分が先に一足一投まで入ることだけを考えればいいんです。それだけで、試合も強くなると思います。 前の話で、試合のビデオとか見てるときね、本当にみんな一足一刀から打ってるかっていうと、そんなことないと思うんですよ。もうちょっと実際は近いところから打ってるんですよね。これ何かというと、本当は剣道はこの一足一刀の時が打ち間っていうことで、ここまでに勝負を決めとかないといけないんですよ。 ここまでに相手を崩しとかないといけないんだけど、この時にね、相手が崩れてるかっていうと、なかなか崩れないんですよ。まだ崩れない。だって相手も同じぐらいの力だから、崩しきれてない。で、そこからさらにもう一歩入って、内間、いわゆる内間ってところに入って、自分の得意な体勢に入って、その時にはもう相手は完全に崩れちゃってる、そこを打つ。今度は商談審査なんかで、 こうお互い構えてて、遠間で構えます。食人の間。歯と歯が触れるとこ、食人の間っていいます。ここで、いやーって言って、一歩入る。一歩入って、もう打つしかないっていう時に、ビビって、やめちゃう人、いますよね。遠間から一歩入って、打つしかないっていう時に、ビビって、やめちゃう人。これは、審査員の先生方も、また、周りから見てる人も、なんでそこで打たないのってなっちゃうんですよ。これは、なし。もう、攻め勝ったら、絶対、打つとこで打つ。 じゃないとこの「いやー」って攻めて攻めてこう練り上げてこう一歩入って攻め勝ったのそれさえもここまでうまくいってるのにそれさえも嘘に見えちゃうんですよねというわけで今回間合のお話を2本立てでやってみたんだけど是非ちょっと注意してみてやってください試合の上手な子強い子、えー、剣道のうまい子っていうのは大体ね間合いの取り方がうまいんですよ 間合いの取り方がうまい人は強い間合いの取り方が下手な人はなんていうのを、ま、間抜け間が抜けてる間抜けって言いますそこから来てます今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできるようまだ当店の無料カタログを見たことがない人防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです